実は僕は自称ミニマリストと言っていてなんですけどこれ冷蔵庫の中身これがゲタ箱なんですけれどもこんにちはアブロードです今日はですね僕の部屋のルームツアーをしていこうと思いますイエーイあの福岡は住みやすいって話をしてるんですけども実際どんな部屋に住んでるのかどのぐらい住みやすいのかっていうのをルームツアーもう僕の部屋をせきららにパッと見せるんでよかったら見ていってください 実は僕は自称ミニマリストと言っていて、もう部屋にほぼほぼ何も物がないんですよ。これすごくないですか本当に<笑>。もうなんでかっていうと、実はこのフィリピンに引っ越そうと思ってたんで、もう荷物はほぼほぼ持たずに、もう捨てていいやっていう感じで、えー、いろいろとやっていました。なんでまずは、まあ部屋をザーッと見せて、で、プラス、あと何でしようかな。あのー、キッチンと。 湯、えー、たばことっていうのを紹介していこうと思います。ここが靴箱になっています。こんな感じですね。で何があるかっていうと1つ目、香水です。もう家出る前に香水つけるのでここにとりあえず置いてます。おすすめはトム・フォードですね。これ結構もらい物なんですけどもすごくいいです。ダンディー香りがするって感じですね。もしあの、ね、人にプレゼントする時は このドンボードのおすすめなんでぜひぜひ買ってみてくださいプラスエトロのコースですねエトロのコースここ3本あるんですけれどもこれがトラベル用にもなるんでコンパクトですごくいいですで iPhone の箱ですね iPhone 系はやっぱ Apple 製品って箱がないと売れなかったりするのでとりあえず箱を置いてるっていう感じですこれが引っ越しする時用の バッグになってますボ ス, トバボストンバッグになってるのこれ大体もう全部入るかなっていう感じですでこれお客さん用のスリップという感じですあ傘とりあえず傘持ってるんですけどほぼほぼ使ったことないですねほぼ使わないっていう感じですがゲタバッグでしたで続いてお風呂場なんですけれども、えー、もう乱雑に置いてます百均の干すやつと箱ですね でなんだっけ洗濯機は無印でここにだいたい服だとかもボボッと入れてますこれインナーが多いですね靴下とか下着とか入れてますで洗剤はもうなんだろうなこれとりあえず買ったやつっていう置き方でドライヤーはニトリのですで洗濯機じゃなくて何だっけこれ洗面台はまあそこそこいい感じになっていて そうですね、ここ綺麗なマンションなんですごくいいですこれが僕がおすすめしてる<笑>あちょっと違うなコルゲートっていうアメリカだったと思うんですけど、えー、ホワイトニングがすごくいい、えー、なんでこれ歯磨き粉になりますなんで歯磨き粉白い歯磨き粉好きな方はこれ結構おすすめです、ね、普通のあいつも紹介してる、あのー、なんだっけシェイバーですでこれが 速乾タなんでタオルは大体2枚ぐらいをあの洗いながら使ってるって感じですこれ両方速乾タオルです速乾タオル何がいいかっていうとすごくあのなんて言う乾きがいいんで手入れがしやすいですここがトイレになっていますトイレはちょっとどうだろうなこんな感じです普通のトイレですね 掃除しないといけないからね。ちょっとまたまた撮影します。で、ここはキッチンになってます。キッチンと部屋がつながってる作りになってます。えー大体あ、そ う, そうそう、ここのね、汚れとこを取らないといけないなと思いながら、激落ちくんで掃除しようと思いながら放置してます。 これがアマゾンで購入した浄水器になってますこれポット型なんて言うんでしょうね水が溜まるようになってるんでここから水を入れてでここに溜めてここ浄水器でろ過してくれるっていう形になってますで普通の洗剤があってほとんど料理しないんでほとんどキッチン使いません一番使ってるのはここの冷蔵庫ですねこれが何でしたっけこのあのえー、早く 沸なんだっけ忘れちゃった。まあまあ<笑> 3000円ぐらいで購入しました。これ無印のレンジで。レンジと、えーなんこれ、冷蔵庫と洗濯機がセットになったアイテムを購入してます。3万円か5万円ぐらいですね。っていう感じで、これプレゼントしてもらったんですけど、これ冷蔵庫の中身。何が入ってるかっていうと、えー、北海道のいくらです。これはあのふるさと納税で納税したので、えー、納税の。 キキの見返りとしててもらってますこれ食べないといけないですね全然放置したままでこっち冷蔵庫何が入ってるかっていうともうほぼほぼ何も入ってません好きな昆布とこれバターバター購入したんですけどなんとバター食べれなくなりましたアレルギーだっていうのが判明して今ずっと放置されてる状態です捨てないといけないね、まあ、捨てますこれねごまとあとは中身は味噌だけです ほとんど冷蔵庫使ってませんこんんこななな冷蔵庫なん か, か, かんないもう冷蔵庫いらないんじゃないかなと思ってるんですけどまあとりあえず、えー、のお客様用に置いてるって感じですでこっちも最近これ買ったんですよ象印違った<笑>タイガーの、えー、炊飯器ですこれかわいいのがちっちゃくてサンゴ炊けるんですよこ、ね、れいいですよね7000円ぐらいだったと思うんですけど、えー、ちなみにここにしゃもじがさせるようになってる っていうのがあります何で買ったのかっていうとあのさつまいもが好きなんですよ僕さつまいもを食べる時に、えー、レンジじゃ焼けないしっていうのでこれを購入しましたさつまいもを炊飯器で炊いてさつまいもだけご飯っていうのを作るためにこれをわざわざ購入しましたもう超最近ですでこっち側の、えー、お友達がモカちゃんモカモカちゃんかなこれ っていうあのルンバのお友達になります。これあの1万円、ルンバって5万5000円ぐらいするんですけど、これ1万円で購入してます。これあの自動掃除機ロ、ロボット掃除機になってます。も最低限のことはしてくれるんで、この子はすごい優秀です。予約設定だとか、これでやって、予約設定してっていう感じですね。はい。ただま料理しないんで、こんな感じなんですが、ここね。 実際何を持ってるのかっていうことなんですけど、もうほぼほぼここだけですね、僕が使ったような、もういつも飲むコーヒーと、えー、お腹すいた時の味噌汁と、最近、あの、クロレラ、クロレラ飲みになりました。これ何かっていうと、あの、海藻です。海藻の食物繊維を凝縮したサプリになってて、これで今あの、腸内環境を整えようとしています。デトックスですね。 で、プラスこれが、スラのスープですね。スープ結構飲むんで、飲むようにしてます。水分を取るようにしてるっていうのがあって。これ玄米茶と、また紅茶ですね。で、これはトウモロコシ茶。トウモロコシ茶面白いのが、利尿作用がめちゃくちゃあるんですよ。すごくトイレに行きやすくなるんで、デトックスとしてこれを飲んでます。すげえおすすめですね。美味しいですし、しかもノンカフェインでいいです。あとは、あの、なん、ビワ茶か。ビワ茶って、なんか有名で、 ああ、名前、紅葉ちょっと忘れたんですけど、すごく体にいいっていうのがあって、ビワーチャー購入したんですけど、ビワーチャーよりも僕はトウモロコシの方がおすすめです。で、これ、ココア2種類持ってます。これ、あの、ポリフェノールを取るために買ってるんですけども、カカオ 70%, %70、70% なのかこれ 70% じゃないのかなあ70、70% って書いてますね。カカオ 70% のココア。 すごくいいのとただ間違ってこれミルクココは僕はあの、えー、アレルギーで飲めないんですけど一応まあ間違えて買ったんで置いたままにしてあるって感じですでこれが蜂蜜ですね蜂蜜めちゃくちゃおいしいんですよこの蜂蜜なんでわざわざ購入してますプラス昔あのー、炊飯器を買う前に現地のご飯を 買っていたんでレンチンご飯をここにそのまま置いてるっていう感じですやっぱコーヒーが好きなんでコーヒーむちゃくちゃ持ってたんですけどこれがおすすめですあのコストコで大量購入したコーヒーなんですけども香りがすごく立つのでいいです今コーヒーのストックがないんでこれぐらいですかねっていう感じですでこの部屋なんですけど本当何もないですよね 何もないんですけど仕事場としてここ使ってる感じですでこここれ何かっていうとあの布団です布団はもうこれ薄いマット敷いてますなんでこうなってるかっていうともう先ほども言ったと思うんですけど結構前の動画でも言ってるんですけどフィリピンに移住したいなと思っててで。 ここは仮の住まいっていう設定だったんで、もうベッドとか捨てるのめんどくさいし、ですぐすぐあの退去するんでっていうので、このマットを購入してますで。意外といいんですよ。これ薄いんですけど、全然なんかもう薄くて硬いっていうようなイメージなくて、めちゃくちゃ寝やすいです。他睡眠とかすごく あの、気にするタイプなんですけど、これは寝やすくていいです。で、キングサイズ。もう予定としては、ここにマット一つ置 い, ここト置いて、ここにもマット置いて、ここにもマット置くっていうのをやりたかったんですけど、なんと、ね、もうめんどくさくなっちゃって、一枚しかないっていう感じで、ね、もうなんて言うんでしょうね。帰ってきた瞬間にバターってできるように、でかいマットを購入する予定だったんですけど、このままになってます。で、カーテンは、あのー、アマゾンで購入してます。 で、プラスここ何かっていうとこれが、えー、見てくださった方が描いてくれたイラストになってますすごいミニマリストの回でもらったんですけど、まあ、特に僕の動画見てないけどあの描きましたっていうふうに言われて、えー、すごいありがたくいただくことになりましたこれ使ってますでこれがあの最近僕百均で作ったんですけど「ブレッド」って書いてある「ブレッド」って書いてあったものにえっ、ー、と イートつけててアブローダーダっていう風にこれチャンネル登録をしてもらうためにここを作ったんですけどもまあ全然ね効果があったかなかったかとちょっとアート的なもので置いてますでプラスこれよく見るあのポスターになってますこれも Amazon で購入してます Amazon で購入してここに貼ってっていう形ですねあとはこれ充電充電ケーブルこれ えー、っと一応こだわりがあってあ何ワットだったかなそれなりにそこそこいいんですよ普通の2つ口のあそうそうこれですね見るから 2.4 アンペア両方 2.4 アンペアずつ出るようになってるんであの充電が早いですで充電が早い以前あのスマホ2台今この撮影用とこのアンドロイド持ってるんですけどアンドロイドと両方 早く充電したかったんでこれを購入しましたこれいつも旅に持っていく感じですこれ多分 m a c b o o k も充電できるぐらいの出力がある気がしますで次こっち撮影用に使っている Alpha7、えー、です Alpha7 シリーズのめちゃくちゃいいやつを持ってるんですけど全然使いこなせてないっていうなんならこの前この前までここにあの音声出力 マイクつけるのを間違えて違う場所につけてたぐらい僕はうまく使いこなせてませんこれフォクトレンダーのレンズですね単焦点のレンズとレンズ何個か持ってるんでまた次のここですね紹介しで最後ルームツアーの最後はクローゼットになります実際僕は何を持ってるかっていうとほとんどいろんなものを持ってなくて、えー、ハサミとかペンとかこれは iPod とか アイパエアポーズとかあとは目薬と普段使う財布と、えー、小銭入れるとっていう感じですで、えー、これがもう嫌な嫌なんですけどこれあれですねあの税金です確定申告違うあれだあの年末調整の書類とあとはあの病院に行ってるんで病院の資料ですねで僕の部屋の おすすめポイントというか一番あのキーポイントは家に本が置いてないんですよ今家に一冊もあ僕が持ってる本が一冊もないですこれどういうふうにやってるかっていうともう電子ファイルとして保存してます僕はアメリカに留学するってなった時に本を全部捨てましたでどうしたかっていうと電子ファイルにしたんですよ電子ファイルにして本を保存してたんでもう本を持ってなくて これですね2012年とかに留学したんですけどその前にもう自分が持ってる本を全部裁断して全部このファイルに入れましたこれですね何勉強した時に使った本だとかは全部電子書籍にしてますどうやってやってるかっていうと裁断をして PDF で保存してるっていう感じです例えばこれだっかね外国人のビジネス用とかね あるんですけど例えばこれだとどういう風になってるかっていうとこんな感じで電子ファイルとして見れるようになっていてでここにもあの PDF に文字を書けるように設定をしたりとかアプリで文字を書けるようにしたりとかしてますでプラスでこ の, あの Android のおすすめはあの音源もここに入れてるんですよなんで CD 音源もここに入れてるんで CD 音源も聞きながら、えー、英語の勉強ができるっていう。 形ですこれですねこれこれ僕が、あのー、ス, キスキャナーでスキャナスキャナにして取り込んだ、あのー、証拠なんですけどここちょうど昔書いてたメモがそのまま残ってるって感じですっていうふうに n d r o i d で本を持ってるんで今手元に本がないと家に本は一冊もないっていう感じです プラスこれ何が入ってるかっていうと、もう、えー、法人の資料です。法人の資料だとか、あとはカメラとかですね。これレンズ。これ持ってる人いないと思うんですけど、オールドレンズって言われていて、すごい昔のレンズです。星ぼけレンズだとか、これあのソ連の、んインダスターっていう、えー、あれなんですけども、あカメラ、あの、何、えー、これ、レンズか、レンズなんですけども、 これがすごこの形が星あれあったあったあっ星型のボケができるっていうのですごく人気の中古品になってますソ連のレンズですこれもソ連のレンズすごくボケがいいんですよねっていうので持ってますプラスこれ傘はえー、これどこで買ったっけすごい軽いやつ 89g ぐらいの 傘になってますここがちょっとなんか最近もっと軽いやつが出てるしプラスこの折りたたみが面倒なので最近はほとんど活躍してないですねっていう感じですでこっちがタイにこれ旅用のバッグなんだ大体このバッグで旅をしてるんですけど今度タイに行くのでタイに行く用品をまとめてるって感じですで海外行く用のコンセントだとか ちゃんと入れておくっていう感じですここにタイのお金も入れたいだとかっていうふうにしてますあとは服ですね服夏用の服を今使ってますプラスいつもどんな服を持ってるかっていうともう大体セットアップ系が多いですこれはハリス・ツイードの冬用のジャケットでこれが何ていうかなジャージ素材の伸びる系のスーツ上下 とこれななんだったかなあこれタイですねタイで買ったスウェット生地のシャツとこれは ZOZO, ZOZO で購入した自分サイズのシャツとこれがユニクロのセットアップで今年かな上下になってますとこれもユニクロのすごい2年前ぐらいあ1年前ぐらいに買ったんですけど最近これよく見るんであんまり着ないようにしてますこれがザーラーとこれナイキのスウェットナイキのパーカーですね で、上何が置いてあるかっていうと、ニットですね。ニット。ニット。これが、えー、イギリスのやつでしたね、確か。これが、もうこれもイギリスのやつ。で、これが、スウェットと、これも、あ、これあれだ。あのユニクロのウルトラヒートテックっていう感じです。で、夏服がないじゃないかって話なんですけど、夏服は持ってく用と、えー、プラス、あとはだいたいシーズンごとに、 ババンバン捨ててるんでそういった意味でもあの更新を服は更新をよくしてるっていう感じですあこれこれがおすすめなんですけどエトトロのポケットチーフになってますチーフをまあでもこれちょっと合ってないですけどこの生地感とこの生地感合ってないけどこっちに刺すぐらいだったらすごくいい感じに入るんでこういう風にちょっとしたアクセントを残したりもしてますこれですねこっちとかもエトロなんですけど エトロ好きだったんで昔好きだったんで、えー、今はもう高くて購入してないですけどそういった形で服を、えー、持ってるっていう感じですこれが下駄箱なんですけれども僕靴、えー、4足持ってます靴4足ですね基本的にはもうほぼほぼ靴持たないようにしてるんで4足ですねこんな感じでもうゆったりともうまとめていこうと思ってます この4足なんですが、えー、一応右か紹介するか、これが、えー、ナイキのモデルになってます。これ今も発売されてなかった気がするんです。これ結構可愛くないですか。何ていうんですかね、白を基調としてて、えー、こういうふうに全部編み編みになってます。これモデルの名前何だったかな、ちょっとなんか名前忘れちゃったんですけど、すごくいい感じの靴になります。これ実は、えー、安かったかな、1万円ぐらい。 だったと思いますちょっと前のモデルなんで今は販売してないと思うんですけどももともとがなんか2万円か3万円ぐらいするモデルでそこから、えーえー、買ったって感じですあちょっと破 れ, れてますねまあまあまあこれすごい軽いんですよプラス軽いんで、あのー、よくてあとはあのよくこれを洗濯機で、えー、洗濯しますこれ結構やる方いらっしゃると思うんですけどもあのフランスでは 靴を洗 濯, 洗濯機でで回したりすするんですよね漂白剤入れてで洗剤入れてもう僕あのふあの靴の掃除とかは苦手なんでたわしとか持ってないんでもうぶち込んじゃいますっていう風に、えー、洗濯ができる軽い靴が1つでこの靴なんですけどこれもナイキですこれエアマックスではないですね何だったかなちょっと名前忘れちゃったんですけどこれも、えー、ナイキの靴です ナイキの靴結構好きで持ってるんですけど、このポイントは、もともとナイキのフライをよく履いてたんですけど、ナイキのフライがいい形がなかったんで、これになりました。これは台湾で購入したんですが台湾のアウトレット。 えー、あの空港の名前を忘れてたんですけど台北の空港があるんですよねその1個手前の駅で、えー、アウトレットがあってそこだと免税になっててプラス日本で買うよりちょっと安かったのかな ZOZO で調べた時に安かったら い, いや買っちゃおうっていう形で買ったのがこの靴です、えー、おすすめのポイントはすごい硬いんですよねここがでこっちは柔らかいんでだいたいなんだろうな 新興国に行く時はこっち履いてで後進国行く時はこっちだとかあ違うか発展途上の国とか行くときにはあじゃあ日本を国内に回るときこっちの靴履くんですよなんでかっていうと機内でもここが折れて何でしょう履きやすいともう普段使いはこっち使ってで結構遠くだとか走らないといけないとかあとはフィリピンだとかで東南あった時に盗難にあった時にあのこれで早く走れるっていう意味を込めて すすぐ走れるようにこの靴を履いていてます大体海外行く時はこっちですねで、えー、これがイタリアの靴になってますオフィッチーニクリエイティブだったかなちょっと名前は、えー、あれなんですけどこれイタリアの靴ですもともと何だったかなえっ、ー、とジョン・ロブじゃなくてあの服の服屋さんの名前忘れちゃったんですけどセレクトショップ全国に展開されているユナイテッド・ 東京だとか、えー、ちょっと忘れたんですけどあの結構ね服好きだったんでそういった意味で昔買った靴になりますこれを 7, 7年ぐらい前に買った靴なんですがこれイタリアに行った時に買ってますで本当は別の靴が欲しかったんですよ別の靴が欲しかったちょっと紹介するこれなんですけどこれみたいにちょっと色あせというか 色が抜いてあるようなタイプの靴が欲しかったんでイタリアに行ってわざ買ったんですけどこれは今もうビジネス用の靴として履いてますいいですね値段的には5万とか6万だったような気がするかなって感じですもうあんまりね靴これは履かないんですけどほぼほぼ履かないんですけど昔はちょっとフォーマルな靴が好きだったんでこれ履いてますで次これですね 最後はこの靴なんですけれども僕は昔服好きだった頃に買った三原康弘の靴になりますなんか批判も結構あったりだとかこれなんかパリコレだとかああ何だったかな東京コレクションだったかななんか出た靴なんですけど56年前に、えー、買ってます8年、えー、10年いや8年前ですね8年前に購入してますでおすすめのポイントはこれ雪国でも結構強くて履きやすかったっていうのと色落ちがすごくきれいに出ているっていうのがあります いう感じですね靴はこんな感じですという感じでルームツアーいかがだったでしょうか僕ん家はちょっとコンパクトで、あのー、ササッとしてるかなっていうふうに 思, 思うんですけどもあの皆さんもぜひぜひこんな感じでルームツアー、えー、見たいとこ見たいところだとかあとはかったところとかコメント欄に残していただければなというふうに思います、えー、今後ですねあの旅する先々でホテルだとかルームツアーどんどんどんどんやっていきますよかったチャンネル登録もよろしくお願いします でプラス、あそうそう、言うの忘れた、家賃なんですけども、家賃が、えー、込み込みで6万3000円です。ここ6万3000円で、オートロックで、えー、セキュリティもしっかりしていて、で家賃が多分5万6000円ぐらいだったと思うんですけど、家賃でいくと、家賃だけでいくと5万6000円で。管理費、教育費だとかを込めると6万3000円っていう感じです。 5万 5, 千ですね、5万5千、5万6千ぐらいだったのかな。またちょっと調べて、あの概要欄に貼っとくよかったら見ていってください。また次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。